何か入っているのは分かりますがからな、まあ、美味しくはありません、ね、チー ズ, チーズのかなうーん何かが分かれているような気がしましたがそれよりも鶏肉の旨味が全部持っていった感じですね中に何か入れる意味があるのかなという状況を持ってしまいました鶏肉の旨味を感じたい方にはおすすめできますのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分塩分